文大統領は、針のむしろということに気づくのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。この時期に報告がまとまったのか、はたまたすでにまとめられていた報告を、この時期まで温め、満を持して発表したのか、どちらでしょうか韓国のタンカー2隻が、 中国経由で北朝鮮に売却されたとするアメリカシンクタンクの報告書が公開され、連合ニュースが記事にしています。連合ニュースの記事を引用します。アメリカシンクタンク戦略国際問題研究所 CSS i 参加のアジア海洋透明性イニシアチブ AMTI は3日までに韓国企業が一時保有していたタンカー2隻を 北朝鮮が中国を通じて購入したとする報告書を公開した。国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議は、北朝鮮に対する直接的、間接的な船舶の供給を禁じており、状況によっては韓国企業が制裁違反に問われる可能性も提起されている。報告書は北朝鮮が2019から20年に、 中国からタンカー3隻を購入したが、そのうち2隻は過去に韓国企業が保有していたものであり、中国を経由して北朝鮮に入ったと説明した。国連安保理は16年に、対北朝鮮制裁決議で加盟国が新品の船舶を北朝鮮に直接的、間接的に供給、販売、移転することを禁じており、17年にはこの条項を 中古船舶にも拡大した。船舶が中国を経て北朝鮮に入ったとしても、韓国企業や仲介業者が船舶の最終所有主が北朝鮮であることを知っていたとすれば、間接販売に当たり、制裁違反と見なされる余地がある。報告書を作成した研究員は、アメリカ政府系放送ボーイス・オブ・アメリカのインタビューで、 国連安保理決議は船舶をはじめ、物資を直接的、間接的に北に流入させることを禁止しているとし、韓国政府がこれを厳格に適用すれば、韓国の仲介業者が注意義務を怠ったかどうかを確認する可能性もあると説明した。また、取引に介入した韓国の仲介業者が制裁に違反したとみなすかどうかは、 韓国政府がどのように解釈するかにかかっていると述べた。報告書は、この船舶は韓国の仲介業者を通じて中国の企業や個人に渡ったとして、関係者は機密を理由に口を正していると指摘、昨年タンカー2隻を購入したように、今年も新たな船舶を容易に購入できるだろうとの見方を示した。韓国外交部の当局者は、 政府は国際社会との緊密な協力と国連安保理決議下で制裁遵守の努力を傾けているとし、北の安保理制裁回避の動向を注視しており現在確認中だと述べた。報告書は北朝鮮が購入したタンカーは国連の制裁で搬入量が制限されている石油製成品を秘密裏に運ぶために使われたと推定している。 国連安保理は17年に採択した北朝鮮に対する制裁決議で、北朝鮮が1年に搬入できる石油製成品の上限を計50万バレルに制限し、国連加盟国に毎月北朝鮮への石油製成品の供給量を報告させることを決めた。だが、北朝鮮は海上で船舶艦の積み荷を移し替えて密輸する。 背取りなどののの方法をを用いいいてて制裁の網を買いかぐっているるとととされるとのことです北朝鮮が購入したのはタンカー2隻だけだったんですかね。タンカーの中にいろいろ満載された状態で購入したんですかね。アメリカにおいてシンクタンクとは第5の権力とも言われています。立法、司法、行政という三大国家権力に加え、 20世紀に確立されたメディアという第四の権力。それに次ぐ権力を有しているんではというわけですね。人によっては第五の権力とは SNS を指すという人もいますね。今回この報告を行った戦略国際問題研究所 CSIS とはアメリカでは超党派のシンクタンクを標榜しており、民主党、 共和党を含む幅広いいい人材が関与しててる組織とされています2020年には、日本における中国の影響力という報告書を提出し、その中で二階俊博幹事長、今井貴也首相補佐官が連携し、二階今井派として安倍首相に中国への姿勢を融和的にするよう説得してきたと指摘されています。 このシンクタンクがこういう報告書を出したということは非常に重要です。報告書を発表するにあたり、当然のことながらバイデン政権中枢には認可を得ていると思われますし、CSIS の成り立ちを考えると、アメリカは民主党、共和党という党派を問わず、韓国の北朝鮮への秘密援助を認めたということになると思われます。さらに、 発表がこの時期にされたというのもちょっと引っかかりますね。5月に米韓首脳会談が行われ、6月10日からはイギリスで G7 サミットが開催されます。今回の G7 サミットには韓国もゲストとして呼ばれており、文大統領が出席するものと見られています。北朝鮮が単価を購入したとされている2019から2020年といえば、パッと思い浮かぶことがあります。 2018年12月に起きた韓国軍によるレーダー照射問題。従来から日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの5カ国による背取り監視が行われていたところに、このレーダー照射事件を受けてさらにフランスがこれに加わり、より一層監視の目が厳しくなっていた時期と重なります。各国による監視の目が厳しくなったことにより、 会場でのせどりが厳しくなった北朝鮮が国家の策としてタンカー購入による物資輸入を図ったのではないかということですね先日の米韓首脳会談においてバイデン大統領は文大統領の意を組み北朝鮮関連に関しては外交と対話は朝鮮半島の完全な非核化に不可欠という文言を入れたとされています共同声明発表後韓国側は アメリカが北朝鮮に対する経済封鎖解除に理解を示したと大いなる勘違いをして騒ぎ立てますが、直後にブリンケンアメリカ国務長官が、北朝鮮の方から明確な対応がなければならない、ボールは彼らのコート内にあると二例もなく否定し、まずは北朝鮮の非核化、それがなければ経済封鎖解除などないと思え、とも思える強烈なメッセージを出します。 それに加えて今回の報告です。ムン大統領のアメリカは北朝鮮政策に対して韓国のやり方に理解を示したという自我自賛と現実とは全く違うと言ってよく、アメリカは韓国のやり方に理解を示すどころか見ているぞと脅しにかかったのではないでしょうか。さらに言えば6月10日に迫った G7 サミットです。今回の G7 サミットは 対中国が主題となり、北朝鮮問題はさほど話題に上がらないのではと予想されます。幹である中国が枯れれば、枝葉の北朝鮮なんかは放っておいても勝手に枯れるというのが西側諸国の思惑ですからね。あくまで幹である中国をどうするかが主題であり、枝葉の北朝鮮なんかに咲く時間がもったいないということです。今回の報告書公表は、 空気が読めないゲストのムン大統領が北朝鮮の経済封鎖解除についてだが、などと話し出した場合、即座に、お前んとこ勝手に単価売ってたよな。そんなお前が経済封鎖解除なんて口に出す資格があると思うなよ。と事前に封じる目的もあるのではないでしょうか。いずれにしろ、今回の報告によってアメリカは韓国を信用など全くしていない。 という事実が決定的になったと言っていいと思います。ムン大統領にとって憧れの G7 サミットは残念ながら晴れの場にはならず、張りのむしろに座らされることになるというわけです。まあ、認知バイアス全開でもあり、面の皮が非常に厚いムン大統領ですから、張りのむしろであることにすら気づけない可能性も大いにありますけどね。ということで、今回の動画は以上になります。